しびれがな、ね、んで戻ってくるかといったら、自分のね、なんでか、ここなので、ね、第四頸椎がちょっとずれてるからなんですけども、これを自分でする場合っていうのは、ちょっとだけ顔、こ, こうするよ、はいはい、こういうね、バスタオルをぐるぐる巻きにしたもの、わかりますか、ぐるぐる巻きにちょっとこれ、触ってみてください、結構硬いでしょ。 こ, れね、こういういいのを作って欲しいんです。できたら、ね、中に、ね、サランアップの芯1本だけ買ってもらって入れてこれぐらいの大きさのものを作ってください。だいたい、ね、たグググー、グかっる。グッグッ こうやって寝ると首の形っていうのは S 字湾曲といって S の形になっているんですねその湾曲に合わせてこうやって自分の頭でこういう風に落ちる感じでちょうど頭がつかない感じこういう風にして寝てもらうと、えっと、首の状態がねきれいになるので肩こりとか頭痛とか手のしびれとか取れますでなのでね端に寝たらねこれで寝るとね首が痛くても寝られないんですよ なので、始めね、5分間から10分間、治療のために、うん、自分の首を治療するために、こうやって首に当てて上向いて寝る、うん、それもこの硬いっッやでね、うんで、いうのをやってあげるようにしてくれると、すごく楽になります。うんはい、これが、えっとん絶生態の首をき気持ちよく治す方法、うん、ちなみに私もこうやって上向いて寝てます。うんね、朝まで寝れるときは寝れるし、寝れないときは寝れない。 <笑>そういうときもポーンとほっといてください、でこれを、ね、やっておいてもらうと、首が、ね、すごくマシになりますので、できたら、ね、あとこういうふうにちょっとねあの、悪い方向に入れておいてあげると、あの今、ちょっと痛気持ちいいぐらいでしょ、ょ肩に来てます、肩に来るでしょ、うんで、こういうふうにちょっとしておいてあげると、首が出てるのが、骨がこっち側に出てきているのを、自分で押さえつけていって直すことができるので、もしくは、あとこ こ, こら辺とかね、分かりますごめん、当たってるでしょ、首が。一応 分、うん、かん な, ない、じゃ あ, じゃあこ、こういうふうにちょっとゆっくり置いといてあげると、うんえっと、整形外科で首を引っ張る機械みたいな、あれのセル自己セルフ版みたいなこ、ここをやっておいてもらうと、うん、次回来られたときにすごくマシ。<笑>という感じわかりましたから、うんはい、ではね、えーっと、ちょっと動画止めて気持ちいいことしますね。